平成28年9月6日阿蘇市内の巻のホテルで平成28年度阿蘇市金婚夫婦表彰式が行われましたまず熊本日日新聞社からの金婚表彰が行われ池下圭一郎事業局次長が今年阿蘇市で金婚式を迎えた56組の代表大塚邦勝さんろ子さん夫婦に 表彰状と記念品を手渡し結婚50周年を祝福しました続いて阿蘇市の金婚表彰が行われ佐藤義之阿蘇市長が出席した夫婦一組一組に表彰状を手渡しました受け取った方はとても嬉しそうに表彰状を眺め会場は穏やかな笑顔が溢れていましたそして佐藤市長が 俺からもご夫婦が健康で仲良く尊重し合い末永くお幸せに過ごされますようにと祝辞を述べ結婚50周年をたたえました今年金婚式を迎えたのは昭和41年に結婚した方々で阿蘇市では56組でこの日の金婚表彰式には41組の夫婦が出席晴れの表彰を受けました。最後に受賞者を代表して 宮崎明光さん、みつこさん夫婦が、金婚表彰式に出席できてとても嬉しい、これからも仲睦まじく培ってきた経験がこれからの役に立つのなら、協力したいと思いますと謝辞を述べて、阿蘇市金婚表彰式が締めくくられました。夫婦の仲の秘訣を教えてください<笑>大い大に喧嘩すすることです<笑> 持っておくことをはっきり言う。それが秘訣かな。そうかもしれませんね。貧婚式を迎えられた感想を教えてください、ね。もうこんな年になったのかなと考え、無料です。そうですね。子供たちが小さい頃から。心配。 したり、いろいろしましたけれども、大きくなって。あもう子供の心配もせんでいいなという。二人きりの生活ができる楽しみは今からということで、健康で。生活したいと思っております。今まで病あの、大きい病気もしなくてね。あの、二人で来られたから幸せであったと思います。